こんにちは、アブです。今日はですね、これから今年の夏に流行る〇〇っていう話をしていこうかなと思います、えー。今年の夏流行ることを先取りして実際に知っておくことによって新しいビジネスを作ったりだとか、あとはフリーランスで仕事をしているうちに、えー、これやったらいいよとか、えー、っていうのを先取りして準備しておくとか、例えば、えー、会社員。 していて、会社もしていながらも、広報でマーケティングやったりだとかっていう時に使える、今後流行ることを抑えておきながらビジネスを組み立てるっていう話をしていこうかなと思います。結論から言うと、今後何が流行るのか、今今年の夏流行りそうなもの、何かっていうと、地方の観光です。 これ、えー、僕のチャンネルでは結構言ってるんですけども、まあ、地方の観光、特に田舎生活、古民家暮らしっていうのはすごく注目される、えー、ポイントになってます。この、えー、注目される理由3つ挙げてお話ししながら、まあまあでも田舎って結構流行るよって話を前からしてるんですけども、じゃあなんで流行るのかっていうところを根拠3つお話ししながらやっておくべきこと、個人ができる準備っていう話をしていきます。 まず一つ目、どういうことが根拠にあるかっていうと、まず一つ目でいくと、ポイント的に言うと、海外に行く人がもうすこぶる減りました。これが単純な一つ目の理由です。どういうことかっていうと、結構旅行業界って、海外行ったりだとか、休みを使って地方に旅行に行ったりだとかっていう風に、いろいろと移動して過ごしたりする人もいました。僕も例外ではなくて、僕もあの海外行ったりだとか、月1で海外行ってたんですけども、コロナの影響で行けなくなったりだとか。 8月に解禁されて海外行けるようになるよっていうふうに言われてたんですけれどもちょっと延期されるとかっていうふうに国によって今入国規制がすごい様々ですよねなんでもう選択肢として海外に出るってことをしない人が増えてますじゃあその人たちがどこに向かってるかっていうと今地方に向かっていってます例えば沖縄例えば長崎長崎にね綺麗な島があるんですけどもそういったところの島移住だとか島暮らしっていうのを体験しようというふうに考えてる人もめっちゃ増えてます 僕が今福岡にいるんですけども福岡も観光地としてそこそこ有名になりつつあるので福岡に行ったりだとか東京行ったりだとか大阪行ったりだとか東京に住んでる方が地方に行かれるような動きがどんどん今加速してますそういったポイントを押さえていくと面白くて特に日本人じゃなくて海外から日本に来る人たちってめっちゃ減りましたね 4月の統計でいくと、訪、えー、日外国人 99.9% 減っていうふうに言われています。えー、数字で言うと、えー、2000人しか来なかったっていうふうなぐらい、一月にですよ。えー、観光で、まあ、観光目的で外国人が2000人しか来なかったっていうぐらい、もう外国人の訪、えー、日数がすごく減ってます。それぐらい減ってるように、えー、日本人も海外に行くってことがなくなってきてるんで、そういったところを考えると、えー、今後も今ですね、あのー、海外。 ではなくて海外に行ってた人たちが日本国内を特にローカル、えー、隙間あの例えば福岡なら九州県内だとか九州の全域に対して動いたりだとかっていうふうに近場で観光をするっていうのが今流行ってるところですなんでそういった意味を込めても1つ目のポイントでいくと外国人外国に行く人が減った分地方で移動する人が増えたというところが挙げられます。 次二つ目、自粛疲れで外出したいっていう欲求がすごく溜まってると思います。この自粛疲れで海外に出たいけど出れないっていうポイントを押さえておくと今地方に行きたいっていう人が増えてます。沖縄行きたいなと思ったりしませんか僕も沖縄行きたいなとか綺麗な海で過ごしたいなとか島暮らししたいなっていうふうに思っていて7月の中旬から島の移住だとか海の綺麗な場所にちょっと引っ越したりするんですけれどもそういった需要が今 増えてます特に夏夏のねこのハイシーズンに向けてやっぱりコロナで自粛したいとか思う気持ちもありますしそういった反面もありますし海外行くんじゃなくて日本国内で移動したいというふうに思っている人もめちゃめちゃ増えてるんでそういったところで今地方田舎暮らしっていうのが見られてるとでもともと海外市場っていうのが 4.5 兆円っていうふうに言われていてそれぐらいのお金がね日本人から使われていたというふうに言われてます その分、ま、もちろんコロナの影響で減りますし、その 4.5 兆円使われていた旅行代金が、え、国内旅行に移っていくというところで、今後、より発展していくのかなというところです。例えば、楽天トラベルが出している、福岡県、え、九州全域に対しての、なんですか、在住者、在住者に対して、え、割引の、例えばね、マイナス、マイナス5000円引きの割引券を、え、配布したりだとか、 あとは、あの、別の会社でも、HIS かなえー、トラベル、GoTravel っていうような、あの、サービスを、キャンペーンを打っていて、全国各地で旅行行けるんだけども、それが半額になったりだとかっていうふうに、今、いろんな旅行業界の会社がキャンペーンを打ってます。そういったところで、地方、日本、日本国内で旅行するっていうのが今増えてますよっていうところが、二つ目。 二つ目ですね。自粛疲れをしながらも外出したいっていうような欲求が増えていて、プラス外出するっていうのが選択肢としてあるってところです。次、三つ目何かっていうと、人生を考え直すフェーズに入ってきたというところです。考え直す、えー、こんな働き方でいいのかなとか、えー、いうふうに考える人がすごく増えています。これ、どういうことかっていうと、過去、歴史を遡ると面白くて、2008年、リーマンショックが起きましたと。え2011年、東日本大震災が起きました。2020年、 コロナショック。コロナ禍が起きました。そういった節目ごとにいろいろと大きな事故、大きな事件が起きています。そういった時って人は自分の人生について考えるいい機会になっています。まあ、ポジティブに言うといい機会ですけれども、あの当事者としていろいろと大変な目に遭うっていうのも、あの自分の人生を考え直すきっかけにはなるんですけれども、そういったところを を抑えておくと、やっぱ人生を考える、働き方を考えたりだとか、このままの進路でいいのかなっていうふうに、あの、進学を考えたりだとか、え、このままのね、あの、家族構成でいいのかなっていうふうに思ったりだとかっていうふうに、あの、自分の人生ってどういうふうに、え、今後、え、働きかけていきたいのかとか、どういうふうなプロセスを送りたいのか、キャリアアップしたいのかっていうふうに、いろいろと考える機会になります。え、今後もね、金融緩和の影響で、え、結構、あの、リーマンショックの100倍ぐらいの、あの、ショックが、 起こるんじゃないかとかと金融危機が起こるんじゃないかなっていうふうに言われたりだとか中国のねジャンクサイガーとか原油価格が崩壊してとかっていうふうにいろいろとね悪い要素がいっぱいあるんですけれどもそういったところを踏まえながらも実際自分の人生どうなのっていうのを考え直すきっかけとして今いろんな人がねあの働き方とか住みか住む場所とかを考え直す機会になってます そういったリーマンショックとか東日本大震災だとかコロナショックだとかっていうような大きな節目の時って結構移住するっていうふうに考える人が増えていますこれがポイントで移住を考えるきっかけって東日本だったり大震災だったりリーマンショックだったりっていうのは大きな災害大きな被害をきっかけに考える人がめちゃくちゃ増えるんですよ歴史的に見てもそうですしそういったところで今後 地方に住む。東京じゃ、東京ではなくて、東京以外でも地方に住むっていう選択肢を持つっていうのもいいのかなというところです。えー、僕のチャンネルでは福岡のね、あの移住の話だとか、コストパフォーマンスいい移住の話だとか、あとは福岡から1時間圏内で行けるような綺麗な海の島。 を紹介しててまますすよかったたら他の動画を見ていいだければと思いますプラスしてあとはやっぱり移 住, だ移住だとか働き方って結構ね簡単じゃないんですよね、えー、移住したいなと思ったとしても働き場所がないとか働き場所がないしスキルもないし自分だったら何したらいいかわからないっていうような人たちが結構いらっしゃると思いますなんでえ僕のチャンネルではあの副業の話だとか あとは自分の仕事を自分で作る方法についてもまとめています。もう超具体的に言ってるんで、よかったら概要欄下に貼っているんで、よかったら見てみてください。で、プラスして最近国税庁の調査によると、2019年の日本の平均所得っていうのが発表されました。これどうだったかっていうと、平均所得441万円だったんですよ。これすごい多いなって思う方もいらっしゃいますし、ああ、これ全然少ないよっていうふうに思う方もいらっしゃると思います。 これなんと2008年のデータでいくと430万円でした。今よりも低いんですよ。え、なんでかなと思うと2008年ってリーマンショックが起きた時でした。で、その次の年2009年にその給与ってね、ちょっとね1年後ぐらいに反映されるじゃないですか。2009年はどうだったかというと406万円だったんですよ。30万円ぐらい落ちてる。24万円落ちてるんですよね。そういうふうに考えていくと面白くて、今年2020年。 前年から考えていくと440万円で2021年どうなるかっていうと30万円40万円ぐらい減ってるっていうふうに思うのが妥当かなというふうに僕は思ってますどういうことかっていうとやっぱりリーマンショックの影響だとかの歴史を見てみると面白くてコロナショックの影響で売り上げ減だとか売り上げが落ちたりトヨタ日本一の自動車が 会社があるじゃないですかそういった日本一の会社ですら生産台数 30% 限度とか落ちてるような状況になってますそれを考えてみると今後ボーナスやっぱり落ちてしまうよねとか給料下がってしまうよねっていうふうに容易に想像できるかなとやっぱりボーナスね 今, 今の時代にボーンってねボーナスが上がるような企業ってなかなかないかなというところを見ると今年来年あたりに平均年収が 自分に対してサラリーマン時代の自分を見てみるとやっぱり下がっていくのかなというところですよねそういった危機感を持っておくと今後自分で仕事をするだとか収入を分散させる収入の柱を分散させるっていうのはもうリスクヘッジとしてリスク分散として絶対やっておくべきなのかなというところで僕はめちゃくちゃ発信してます僕ももともと銀行員で平均年収でいくとまあ大体ね250万ぐらいだったんですよ あの、もう数年勤めたんですけども、その数年の中でも250万ぐらいしか稼げなくて、それを考えてみたら、まあ、ね、この年収が500万円になるまでに、まあ、8年、10年ぐらいかかるんじゃないかなと思って、僕は辞めて、えー、収入の柱をいろいろ作って、今は自分で仕事をしてます。そういうふうに仕事を分散させるっていうのも選択肢の一つなんで、今後10年っていう長期目線で見ると、平均年収っていうのが下がっていって、日本の少子高齢化だとか、 あとはね、終身雇用が終わったりだとかっていうふうに言われてる世の中なんですよ。なんで、そういった、あの、自分でね、やっぱ10年後見てみると、これは上がるわけないよなっていうふうに思うじゃないですか。そういうふうに思ったら、行動して自分で、自分の収入を、収入の柱を作るっていうのもいいのかなというところです、えー。僕のチャンネルはこうしてね、あのフリーランスの話だとか、あとは収入の分散だとか、実際に具体的にどんな仕事があるのかっていうのを話してます。よかったらチャンネル登録お願いします。えー、というわけで今日は、えー、リモートワーク。 田舎の生活が流行ってるよっていう話を3つの根拠とプラスして理由についてまとめていきましたいかがだったでしょうかまたね次の動画でもお会いできればなと思いますまたよかったら見てくださいありがとうございましたバイバイ